はい、では次は、えっと、多店舗展開、及び分院展開のポイントを今から話をしていこうと思います。はい、でこちらにつきましては、あ, とあんまり話したことがないです、まあ。パートの養成講座とかだけで今後教えていくという形で今、コンテンツを再編しているところであります。5つの要素があります、多店舗展開するためには5つの要素があります。<笑> えーはい、まずは1個目はお金の話になります。えー、多店舗展開をやっていくときに一番大事なのは自分の財源を自分の財源いわゆる投資できるタイミングなのか事業を拡大させるべく投資すべきタイミングなのかどうかとかをいわゆる経営的ないわゆる損益貸借表というものを作ってその中で 自分が例えば税引き前これぐらい利益が残るだろうということを予測した上 で, では今年はこれぐらいまで投資ができるというふうな判断を財務表から管理するというスキルが必要になります。本当にちょっと経営者っぽくなるんですけれども店舗展開を狙っておられる先生方まずはこういう損益貸借表もしくはバランスシートっていわれる2種類のものがあるんですけれどもこれをまず作るのは絶対条件です。 ので、えー、分院展開、他店舗展開される方はまずはこのお金に関する管理をできる、まあ、税理士と組むということだったりだとか今の、えー、キャッシュの状態がどうなのかを明確にするここをまずやるのが1点目になっております次2点目、立地査定のスキルになります および分院のし物件の選定のスキルを自分で持たないといけないとそういうふうな話になっておりますで結局なんですけれども、えー、多店舗転換のビジネスモデルってすごく簡単で、えっと、店舗の数増えた分だけ総売上げが上がるっていうモデルなんですよね、まあ、いわゆるスターバックスなら店舗の数増えた分だけ年商が上がるっていう、まあ、そんなすごいシンプルなモデルなんですが 要は、この立地とか物件の選定の仕方のノウハウを自分で完成させないといけないです。一番でお話しさせてもらいました、この大体アベレージで 1.5 倍ぐらいの財務状態を作っておいて、その中で損益貸借表を見ながら投資ができるという判断に至れば立地を選定するというプロセスが次に必要になってきます。はい。でそんなときに、いわゆる どの箱なら勝てるのか。これの嗅覚を身につける必要があります。で、これ結構立地の話もいろんなノウハウがあるんですけれども、まあ、ポイントを2つ言っておくと、まず1点目は、えっと、匂いを嗅ぎ分けられるように自分が現場に行くっていうことを習慣にすること。これまず1点目。2点目、市場に出回る前に物件と出会えるようにすること。この2つが立地で、 勝ち続ける例えば、接骨院の、えー、部員に成功しておられる先生だったりだとか、あのクリニックで、ね、部員低下されている先生方がやられていることであります。なので、2個目は立地に関するう知識でしっかり買っていきましょうという話になります。はい。なんで、これが他店舗に決められる先生方はこの、ぜ、ま、ひ、まず2個まで話 し, しました。次、3つ目、えー、必要なスキルはマネジメントです。 マネジメントのスキルが必要になってきます。<咳>これどういうことなのかといいますと、えーまあ、結局なんですけれどもこれからは自分でお客さんに施術をして商品とかサービスを提供するところから、えー、スタッフさんや従業員さんを通じて商品を納品するというふうにベクトルが変わるんですねなので、えー、人と一緒に働くということ人を通じて、えー、生産 上げるという こ, とこういったことについて精通していくスキルが必要になってきます。えー、でそして部員、えっと、展開が途中で止まったりだとかあのトラブルになりやすいのがこのマネジメントの問題が非常に皆さん共通して起こりやすいのでマネジメントに関する一連の知識だったりとかスキルを身につけるということが部員、えー、展開、他店舗展開ですね、される方に必要になってきます。 ペース早くやって言ってくださいね。こまあ、ざっとあの全体のアブストラクトだけ言ってますね。次です。次は採用のスキルが必要になってきます。結局なんですけれども、えー、自分の治療院とか自分の生態院で成果を出す人がどんな人で、その人とどうやったら出会えるのかということをノウハウとして完成させないといけません。 これが、多店舗展開やられてる先生、狙われてる先生方に身につけるべき必要なスキルになってきます。でそうなってると、まあ、いわゆるこの、まあ、不況の事態ですけれども、けどですね、えー、いろんな人はいわゆる転職市場だったりだとかね、もしくは新 卒, 新卒市場と言われているところで、えー、職業を探してるわけです。で職業を探している人がたくさんいるからといって、自分の治療院で成果を出せるとは限りません。 なので、やっていかないといけないことは、自分の治療院で成果を出せる人がどんな人なのかということを明確化させること、そしてその人にどこで出会えるのか、この2点を探していく作業になっております。なので、準備の話としては、他店舗展開される方、この採用に関する知識、えー、もしくは、えー、考え方について考えていかないといけないです。はい、次。 5つ目はい継承のスキルですで結局なんですけれどもあこの5番目の知識何なのかといいますとまあお金に関する財務表の管理ができました立地に関する考え方が分かってきましたマネジメントのやり方もなんとなくうまくいくようになってきました採用でもやり方が分かってくると次は何が起こるのかと言いますと まあ、例えば、文員の先生だったりだとか、今、店舗をされている先生からの、まあ、いわゆる、この、まあ、独立したいですって話だったりだとか、もしくはこれを自分の、いわゆる名前の生態でやりたいですって話が必ず出てきます。理由は、成果を出したりだとか、えー、売り上げを上げることが分かってくると、まあ、その独立志向だったりとか出てくるのは、これも当然のことなんですね。で、特にこの生態の業界はむちゃくちゃそれが多いです。ってなったときに、考え方としては、 その、まあ、いわゆる事業売却みたいな話が来るんですけれども、生体員100万円毎月売る生体員自体を商品と捉えて、それを譲る、もしくはその売り上げの何パーセントかを、まあ、例えば自分の、えーまあ、いろいろマージンとしてくださいっていうような、そういう継承のスキルっていうんですねで。そういうことも一部考えてきたりだとかっていう話になってきます。はい なので、えー、自分の生態院とかお店が一つの商品なんですね。でそれを、まあ、売りますみたいな。よくその孫正義さんとかがですねソフトバンクとかのこの会社を例えば100億円で買いましたとか言ってますけどあれはだから会社自体を商品と見立てて買ったりとかっていう、まあ、そんな話も一部あったりとかするので。えーまあ、分院のね 展開をやられている方は、まあ、お金に関して財務表を作って、立地に関して考え方を知るで、マネジメントの練習をしていって、採用戦略、で最後は成長してきた後に継承問題必ず起こってくるので、それに関する意思決定を早めに自分でやっておくということができると、多店舗展開がずっと拡大して成長していきやすいという形のビジネスモデルになっていますで。このモデルでうまくやればあ、例えば大きい会社さんであれば、本当に年商30億とかね、40億とか。 精骨院さんで大きいグループあるじゃないですか。ああいうところは、まあ、こういうところの5つのいわゆる考え方とかスキルをも持たれて、それを、まあ、いわゆるシステム化してどんどん拡大していっているというふうなコンテキストとか裏話があるわけなんですね。はい、ここまでじゃあ、多店舗の話、ざっとアブストラクトしました。なんで今日準備の話ですけれども、もちろんンを完成させるフェーズの方は、新規とリピートのことやってください。変わりません。はい なんですが、あの、この中でレネゲードクラブなので、ここは自分で考える考え方をお伝えする場所なんですね。なので、他店舗展開をやっていく全体のロードマップとしては、まあ、お金とか、立地とか、マネジメントっていう言葉だったりだとか、採用とか、あ事業の継承の問題とかね、いろんなこともちょっとずつ、まあ、将来やらんとあかんねやな、ぐらいの感じで考えておいてもらうのが、あ今日のところではいいのではないかなと思っております。これが2番目になります。